それでは、今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。えっと、前回はからまあの高速乗算法の話題に入ったわけですけれども、あの前回はあの唐津波のえ、上段、アルゴリズムについてあの紹介しました。で、まあ、その中で具体的にはあの整数の上段、アルゴリズム。それから、あの1変数多項式の上段、アルゴリズムについての紹介をしました であの今回がこの授業の最終回ですけれども今回はその高速乗段法のまあさらに進めた方法としまして高速フリエ変換に基づく方法をあの紹介しますでここではまず理、えー、フリエ変換について説明した後でまで、あ、それに基づくその高速フリエ変換を紹介しますで、えー、最後にこの FFT を用いた、えー、一変数多公式の高速乗段法を説明したいと思います と今日はテキストの第6章ですね、セクション 6.1 の多項式の評価と補完というところから始めますで。テキストを持っている人は85ページから開いて、こちらも確認しながら進めてください。でまず、ここではです、ね、最初に多項式の表現ということについてちょっと触れておきたいと思います。で多項式はです、ね、皆さん よく書く書き方というのはあの F. X. を。このスライドにありますように A. N. X. N. 乗プラス。え点点点と規定 A. 一 X. プラス A. というような書き方をすると思いますけれども。あのこれはえっ、ー、とまあ係数表現と呼ばれるあの表現でして。でまあこの授業のそのアルゴリズムの中では例えばその。この F. X. の多項式をこの A. ゼロから A. N. のあの係数の組としてこう表したりしているわけです。 でところがあの、この多項式、例えばこの今回挙げている一変数多項式の表現はこればかりではありませんで、例えばの関数値表現といったような表現もあります。でこれはどういうものかというと、まあ、x0 から xn の n プラス1個のです、ね、x の値に対してそのか、この関数 fx、多項式 fx にそれぞれ x0 から xn を代入した値ですね。でこれの組で表すと。 まあ、こういう n プラス1個の点の値で表すという方法もありましてであのこれもその和関数値表現というふうに呼ばれますで、まあ、大事なことはですねどちらの表現であってもこの NG かの多項式を1位に表すというところが重要な点ですでこの係数表現と関数値表現 ですね、それぞれを求める片方からもう片方を求める計算というのがそれぞれ評価と補完という言葉で表されていますでまずあの係数表現ですね左側の係数表現からその右側の関数値の表現を出すことを、まあ、一, 般的一般に評価というふうに呼びますで逆にその関数値与えられた関数値の表現からその係数の表現を得ることもしくはその計算を補完というふうに呼びます でこの補完に関する定理として知られているのがその多項式の補完の一位性と呼ばれるものでこれはテキストの定理 6.1 に述べられております。でこれはですね、その、まあ、係数表現からです、ね、関数表現を得るのに実はある線形写像が存在するというものでしかもこの線形写像というのを今のような係数表現 を基にする規定とする行列で表しますとちょうどこれあの、まあ、皆さん覚えてる人もいるかもしれませんがあのファントルモンドの行列として表されるわけです。で、まあ、このファントルモンドの行列の性質についてはあの、まあ、線形代数を勉強した時にも触れたとは思いますけれども この XI ですねこエファンゼルモンド行列に現れるこの xi の値がまあ互いに異なれば正則であるということが分かっていますのでえとこのことからそのまあ異なるですね n プラス1個 の, あの点 x の値があってで そ, のそれに対する f の値というのが分かっていればあのその多項式 ng 以下の多項式の係数とそれから その関数値の表現の間には1対1の対応があるということがわかると思います。で、ここでそのこれから問題にするのが、その先ほどその多項式の評価と補完というところで触れました多項式の評価の問題です。具体的にはその与えられた多項式 fx にそのある値を代入したとき、代入したその fxi という値を求めるそのた にどのぐらいあの計算の手間がかかるだろうという問題なわけです。で、えっ、ー、とその評価に関しては例えばあのまあこの授業ではあこの授業でも触れましたけれどもこのフォーナ法ですねフォーナ法という方 法, 法がありました。でこのフォーナ法の計算量で例えばそのえっ、ー、と1点1個の値をですねその n 次元多項式に評価して あの代入して評価した際の計算量というのはオーダーの n で与えられあの見積もられておりました。ですので今回のようにその x0 から xn っていう n プラス1点 の, その値をこう代入法な法で代入してそれぞれ の, あの値を求めようと思うとその計算量の合計というのはまあオーダーの n2 乗にで n 二乗の計算量に比例する計算量なわけです。で、えー、と逆に補完の際にも うんとまあ、あの保管の方法はあのこの授業では触れる機会がありませんでしたがあの秋学期の、えー、と計算基礎学2の方で触れる機会があると思いますけれども、まあ、例えばあのラグランジュの保管公式と呼ばれるようなあの保管法ですねあの今日はちょっと時間の都合で触れませんがこういう方法を使うとやはりこの保管法による計算量というのはオーダーの n2 乗であることが知られています。 ということで、まあ、の古典的なその多項式の評価や保管 の, の計算量というのは、大体その与えられた多項式の次数 の, あの2乗に比例する手間がかかるということなんですけれども、えー、と今日 の, あの話はですね、えー、ともっとその効率のいいアルゴリズムが存在するというところから話を始めたいと思います。で具体的にはどの程度の計算量かというと、オーダーのログ N、N ログ N, ログ N ですね、というあの表あの計算量。 になるとということ で, すで、す、えー、仮にですね、そ の, うんと、まあ、その多項式 の, その評価や補完が効率よく行うことができると、その多項式のそれが加算や乗算の効率化にどう生かされるかというのを次に説明したいと思います。でえー、ここでで例えばですねこの えー、fx 多項式、与えられた多項式 fx と gx を n 字の多項式として、でその、n、fx、gx の係数表現に対して、その、まあ、あの、えっ、ー、と、異なる x0 から xn という点を選んで、それぞれ値を代入した、この関数値表現を得たものとしましょう。で、このときに、その、例えばですね、この fx と gx の加算を求めたいと思ったら、この関数表現を使って、その x0 における fx0 の値と gx0 の値を加える。で、同じようにその xn における fxn の値と gxn の値を加えると。そうしますと、これは実はあの、fx プラス gx っていうその新しい多項式に対する関数表現なわけですね。 ちょっとこの関数値表現を補完で戻せば、この fx プラス gx の係数表現が得られるというわけです。で、あと、えっ、ー、と、もう一つ、あの、積のことに関して言えるのは、えー、今度はその、この fx と gx の, その関数値表現に対して、まあ、それぞれの値ですね、例えば x0 における fx0 と gx0 の5積をどんどん計算していきます。で、こういった積は、 あの畳み込み積あのコンボリューションと呼ばれるもので、まあ、多分他の分野でも名前を聞いたことがあるかもしれませんけれども、えーまあ、こういうですねその、まあ、畳み込み積からですね、えー、と実は、えー、とこれを保管、えー、で元に戻すとですね F と G の積の多項式になると言ったりするわけですねで、えー、と実はここ今わかるようにこの 関数値表現における各点の和とか積の値っていうのは、えっ、ー、と、あの、オーダー N の計算時間で計算可能であるということに注意しておきます。っていうのは、その、例えば、この F プラス G の関数表現を得ようと思ったら、F0 プラス G0 から FN プラス GN までの和を求めればいいですね。で、その数、あの、あの演算回数っていうのは N プラス1回の加算なわけです。で同じように、この畳み込み解きを計算する場合にも、F0、G0 から FNGL という N プラス1回分の乗算で求まるわけですね。そうすると、まあ、これはあのそな伝統的な補完や評価の方法の N 以上に比べれば、まあ、計算量のオーダーとしては小さいということが言えます。で えー、と以上を踏まえて、その関数値表現によを使うことで、その多項式の加算や乗算の効率化を図りましょうというのが、まあ、これから紹介するアルゴリズムの流れです。で、結論としては、あの合計でですね、n ログ n の計算量で多項式の乗算を行うことを目指します。で、その、えー、とステップなんですけれども、まずステップ1でですね、その、まあ、与えられた fx と gx の多項式表現に対して、 で、これに n プラス1個の値を代入することで、これを関数表現に変えます。で、ここでの計算量は、えっと、オーダーの n ログ n ということになります。で、それができましたら、このステップ2で、その f x る g x えっと、これは、あの、畳み込み積といって、通常の積とは異なりますから、その、アスタリスクってちょっと特別な記号で表してましたけれども、その fx と gx の まあ、あの関数値ですね。関数値の畳み込み積を求めるということで、ここはあの先ほど前のスライドで紹介しましたように、オーダー n の計算量で進みます。で、最後に、このステップ2で求めた、の fxgx の関数値表現を、また多項式表現に変換すると。で、この部分を、オーダー n ログ n でえ進めます。ということで、合計の計算量が、オーダーログ n にあ、オーダー n ログ n に抑 え, られ抑えるようにします。 でえー、とそこで そ, のそれぞれのステップで取られる具体的な方法、あの手法としてはですね、このステップ1の多項式表現を関数表現に変える部分に、この理算風流変換というのをあの用いますで。それから逆に、そのステップ3の fxgx の関数表現をその多項式表現に変換する部分では、理算風流逆変換というものを用います。 でしかも、この理算不入れ変換や理算不入れ逆変換というのは、高速不入れ変換という方法が知られていまして、FFT って略するんですけれども、これを使うと、オーダーログ N、N ログ N の計算量で高速に変換することが可能になります。今日はこういう流れで話を進めたいと思います。ここまでいいでしょうか。